んよし棒<笑>の番人<笑>ついに手に入れたぞ、金庫の解除コード。これで俺たちは大金がれ持ちだ。システムへのコー侵入 およびデータの不正取得。誰だ。ネットナビ処罰法において、判決八十年。ネットナビ処罰法。そんな法律聞いたことはねえぞ。キャッチメントです。なんだ。<笑><笑>通報によると、この辺りだな。 献血、有罪、データ窃盗罪により、禁錮二十年。二十年ああああ、うん。やりましたね、六法さん。当然だよ。そうですか。有罪に。えだけど、誰だったんだ。あのナビを捉えたのは。 お見事でした僕を誰だと思っているんだい天才ケンジ六方悟だよ僕こそがネット世界の番人であり法律なんだ<笑>ははあ、<笑><笑>ネットセイバーかあんな子供に法の権限を与えるなんて一体ネット警察は何を考えてるんだなんだよあれ感じ悪い だ誰なんだあいつ六方検事だ検事警察に逮捕された人は犯罪を犯したことを裁判で立証する人なんだけどうんたくどんなに悪党を裁こうが何人刑務所を送りにしようがネット犯罪は一向に減らないすべては今の法律が間違っているせいだネットナビなど裁判にかけず。 その場でとっとと処分してしまえばいいものを僕の考案したネットナビ処罰法さえ施行されればこの世からネット犯罪などなくなるというのに司法長官のやつ僕の言葉に耳を貸そうともしない<笑>だが心配する必要はないそうだろうジャッジマンはい私がネットナビ処罰法に従って犯罪ナビを取り締まる六方様が正しいことを証明してみせますそうなるか 六様のネットラビ処罰法は採択される本物の法律となるでしょうそういつだって僕は正しいんだ何たって僕とジャッジマンはネット世界の番人であり法律そのものなんだからねいらっしゃいません出てこない<笑> 料金を取っておきながら品物を渡さないとは。これは立派な詐欺罪だ。フラデイン、ジャッジメント、トランスミッション。うわ、なんだ、お前。ネットナビ処罰法において判決。詐欺罪で禁錮1。一年何。ジャッジメントプレス。うわー。うん うん、どこを見ているここは一方通行だぞ交通規則も守れないとは な, なんだったなんだあ<笑>っあっあっあっあっあったったっあっあっあっあ判決、業務上過失罪っあっあっ 判決ブランドスーツズブヌレ剤で禁錮10年<笑>どいつもこいつもあっ勝手に信号を赤にした罪で禁錮20年なんで全部青なんだ知らねえよ。なよか食べるか てくださいお願いです早く助けてくださいエンザン様、まだやられてからそう時間が経っていないようです。わかった、ご苦労。よろしおいお注文は男は黙って激辛。激辛ポークを一つお。お客さん、2だね最近は甘口のお客さんが多くてね。カレーはカレーからカレーってね。へいお待ち う わ, うわ<笑>なんだこりゃどうしたデカオネットカツマンがカツマンがネットガッツこれは…デカオ今、誰か来なかったかん今 あ, あカレー注文しておいて、一口しか食わないで出て行った変なお客がいたけど…おいネット ユーラスティさんのタコ、アカシタウンさんと偽るとはこれを産地偽装と言わず何と言う見つけたぞお前だなみんなをあの四角いものに閉じ込めたのはこいつあのネットセーバーなの誰だお前は私はジャッジマンネット世界の秩序を守る者あの涙もは犯罪を犯した。だが、法の番人であるこの私がジャッジマンに命じて裁きを与えたのさ勝手な もし本当に犯罪を犯したとしても逮捕できるのはネット警察だけだ<笑>いずれ僕の考案したネットナビ処罰法が施行される少しばかり早いが法の裁きを与えても大した問題はないだろうそんなめちゃくちゃだまだできてもない法律でナビを裁くなんて間違ってる み, みんなを元に戻せこの僕とジャッジマンに武器を向けるネット世界の法と秩序を守るこの僕たちにそれは立派な反逆罪だぞ あっ もろくな、私は秩序を守るのいつだって正しく。 そしして正いはなっあっ<笑><笑>う 罪に問われるわネット警察として逮捕しますあ、はい…あれがジャッジマンのオペレーターなんかずいぶんみすぼらしいおっさんだなぁ…ちくろネットセーバーめ